本日皆様にお聞きいただくのはこの一人の男の物語彼は泥棒でしたそれもこの世で最も有名な泥棒彼は一体どのよう